サンアラフィフマウンテンバイク今日はどこに来ているかというとですねここはタマコですねで今日はタマコに何しに来たかというとジャジャンマウンテンバイクですねこのマウンテンバイクでプチトレイルを楽しもうという内容です さあチェストマウント準備 OK レッツゴーえ唐、ー、突に始まりました新コーナー「おっさんアラビフマウンテンバイクハードコアハードテール」のコーナーなんですけどもこのいかつそうな名前とは裏腹におそらく全編ゆるぽたな内容になると思われます記念すべき第1回の内容ですが 都心から最も近いトレイルっぽいライディングが楽しめる場所として、鞘山湖周遊道から六道山ハイキン構成のトレイルを紹介します。今回紹介するのは北回りのコースで、多摩湖からスタートし、多摩湖周遊を西へ。山口観音が見えたら右折。ホテルリステイをランドマークにして、鞘山湖堤防の入り口ゲートに入ってください。それでは、レッツゴー さて、えー、いよいよスタートですさやま湖のゲートを越えてトレイルに入ります行くぜまずは緩やかな舗装路の上りがちょっと続きます舗装路の下りが終わったと思ったらさあ。 トレイル突入だぜ釣つってもあれよね<笑>どっちかというとダートっていうかまあ未舗装路って感じよね狭山湖周遊は最初のうちは舗装路なんですけどもしばらくして未舗装路に変わりますまあ未舗装路って言っても本物のトレイルに比べると大したことはないんですけどね一番最初の上り 結構きついなこんにちははい最初の登り終わり第2のランカアですねこれもね 登りきついんだ。一足じゃないと無理。よし、もうすぐ。はい、あ、はい、あ、はい、あ。いや、越えた。やー。越えた後にはえー、ご褒美の下りが。 待ってるわけですはそろそろ下りに入るなちょっとギア上げながらどうでしょうヘイヘイはいちゃんと挨拶しましょうこんにちは そんで、ね、これ下り終わるとすぐ登るのよいや、しんどい2速狭山湖周遊中盤は斜度のある上りと下りが繰り返されていてなかなかその気にさせてくれます工藤山に入ってきたりなんですけどちょっとねあの道の感じもトレイルっぽく<笑>なってきて気分が上がりますねいいあんばいしょ はいここら辺が北回りで一番きついくらいですこれねビハイロになっててちょっとねスピードをね出しきれないの、ね、でブレーキはかけたほうがいいですはいこんにちはでそれが終わるとはい登りなのよまたはい こんにちはさて上りを上りきるとうもうねきついとこは、ね、<笑>ないんだよ確か葉山湖周遊動画の最後のくらいですここにねバームになってんのうわすげえへいまあ技術に応じて皆さん<笑>やってくださいここはちょっとブレーキかなへい はいえー、狭山湖周遊道はここまででここから六道山公園に入ります狭山湖周遊の後半の方はだんだん風景がトレイルっぽくなってきて走っていて気持ちいいってなること受け合いですねさてこの後は六道山公園の展望台を通って六道山のハイキングコースに入ります、はい、六道山公園のトイレに着きましたでここから えー、ゲートの開脇を通って。えー、六道山公園のハイキングコースの方に入ります。いえい。もう下りになります。まあ、いい塩梅なこのね。下りが。たくさん続いてるわけです。でもスピードはね、出し過ぎ、転勤、本当、あの北、ほっくっていうか、ハイカーの方が多いので。特にカーブは気をつけて。 ここんにちはでこれです無意味なくギャップが<笑>私の好物です六道山公園のハイキングコースはこれぞトレイルランドって感じでついついスピードを出してしまいそうになるのですがハイカーの人が多いのでとにかくスピード厳禁です特にカーブは気をつけて六道山公園のアスレチックにつきましてえー アスレチックコースです。この目の前に見る青い屋根が、えー、片栗の位 に, になりますもう降りてきた感じですねここからは舗装路になりまして、えー、ここからもう一回玉子周遊の方に向かいます ここはね、人来ないんだけどたまにトラック上がってきたので、ね、あんまりスピード上げることを推奨しますねはいええー、到着でーすはいえ狭山湖周遊狭山湖トレイル周遊終わりですええー、ここからもう一回 あ多摩湖周遊に出まして、えー、元いたスタート地点に戻ろうと思いますイエイ六段山公園ハイキングコースの終点にはなんと片栗の湯がありますトレイルライドの後に温泉に入れるなんてなんて幸せなんだ多摩湖周遊の、えー、スタート地点 戻ってくるところなんですがその前にちょっと寄りに来てはい、このファミマル<笑>ここら辺では唯一のコンビニで、えー、ここによってあ疲れた喉をビールいや元い、えー、炭酸水で潤、えー、すなりして帰ろうということです<笑>、はい、皆さん自転車での皆さんもたくさん集まってます さていいよいよタまコに戻ってきたわけですがこちら都心からのアクセスが非常に多いです車に積んでタまコの駐車場に置いてもよし武蔵野グリーンロードから自走してもよしぜひ来てみてください、えー、本日のおっさんはュアロックノール<笑>じゃなかった<笑>、えー、ハードかハードテールいかがだったでしょうか、えー、アラフィフの皆さん年を食ったとか思うなかれ 今からでもすないです、えー、マウンテンバイク始めてみてはいかがでしょうかそんなアラフィスの些細な趣味に共感を得た方々はぜひチャンネル登録をお願いしますではまた